みなさんこんにちは私は a s m r e d o です今日は私の国の薬について紹介させていただきたいと思いますこちらはナパとエイスですこちらは初夏と頭が痛いと痛いの薬ですドラッグイストで香ることができます10個薬は13 くらいです皆さん、ナッパとエースについて聞いたいことがありますかご清聴どうもありがとうございました。